おはようございます、すんちゃんです今日から新企画で VS の本気やっていきたいと思いますもうすでに研究所のポリオくんがガメラの本気をやってるんでそれご覧になった方は趣旨大体分かってくださってると思うんですけど100万ゲーム回して20万円勝つことができるのかっていう検証になりますで今のところ軍資金とかは決めてないんですけど とりあえず残念なお知らせからまず今日 VS 入って3日目っていう日なんですけど導入日にうちに行ってましてちょっと諸事情でその時一切撮影してなかったんですけど多分6だったんじゃないかなっていうユニメモのデータ載せときますけど1400枚プラスぐらいで。 その日終わってるんですけどなんせレギュラーめちゃめちゃ難しかったですビタがもうボロボロで成功率50ぐらいでしたね途中からずっと中級者うちでやってました今日はまたカメラ持ちながらの実践になるんで初日以上にボロクソになると思うんですけど頑張ります ちょっと回転後5分遅刻で来たんで本当は1台狙ってた台があったんですけどもう座られてる上にビッグも引かれてて仕方なく、ちょっとこの台でやってみますちなみになんですけど前作のバーサスもそんなに打ったことなくてどっちかというと花火の方が結構多かったんですけど の法則とかとかほんどど変わらないいみたいですけどそもそもあんまりよく分かってないっていう仕組みとかは分かってるんですけど覚えきれなくてとりあえず1消灯でスイカはないっていうのだけ覚えてますちなみにおとといベルフリーズ引いたらしくてこのちっちゃいところがゴッドみたいにプチュンってちゃんと消えるんですよねでうなんだなんだと思ってるうちにあっという間に終わっていきました なんかそれも設定差があるとかいう噂を聞いたんですけどベルフリーズの確率どころかまだ子役の確率とかも解析出てないと思うんで子役の解析といえばユニメも忘れてまましたやりますすでに投資が6000円目で今150ゲームぐらいなんですけど今のところ何にも熱いものはありません。ととといえば消灯とかかラッシュとかを楽しむ だと思うんですけど何回見ても覚えられなくてくろうとの皆さんが見るとすごいもどかしい実践になるんじゃないかなと思いますがすいませんおお外れですね 当たってた<音声>やばい、早速レギュラー来てしまいました頑張ります<音声>むずい<音声>全然できない めっちゃ早い、うん、今のできてた気がするんだけどなんでここに7止まらないんですかね できてなくてもグレートになるんしねできてんのかなただでさえ難しいのに取りながらってめちゃくちゃ難しいんですけど来<音声>ましたスイカかエンドあエンドですね多分 おっよくわかんないけど当たりました9ゲーム赤 な, なかなわーまたやだー早いのか遅いのかもわかんないんですけど心おれそう<笑> 46枚 毎度ながらこのお店、固定して撮影することができないので、まあ、基本、手でも持って撮影になるんで、またしてもブレブレの画面になっちゃうんですけど、ジンバルっていうのを注文したので、それが届いたらちょっとマシになるんじゃないかなと思うんですけど、Vlog っていうジャンル、ご存知の方、いらっしゃいますかね、なんかおしゃれな散歩動画を撮った。動画の ブログみたいなそれに向いてますよーっていう揺れが少ない自動リボみたいなまた改めて実践して具合を確かめてみたいと思います Vlog といえば V ってビデオの V らしいんですよで私がそのジンバルを買ってもおしゃれな Vlog を撮る予定ないんでもうスロットに使うしかないので Vlog の V が バーサスの V でバーサスログになると思います。あ当たった。そうもないこと言ってた当たりました。赤7じゃないってことはなんだ？ここに X をサンレ X を。 やばいまたしてもレギュラーですあっかコツ掴んだかも終わっちゃったちょうど取ってない時に当たっちゃいましたすいません はい、角茶が5回ぐらい来きました。 なんかリプレイ外しができたところでレギュラーがあれ難しすぎて本来のこの動画の趣旨ってビタ率がいまいちな場合でも勝てるのかっていうどのぐらい機械割りが実際に落ちるのかという検証も兼ねてるんでまあそういう面ではいいサンプルになれるかなと思うんですけどリプレイ外しのビタもまあまあ1回目で失敗したりとか。 特徴も言ってましたけどいや、本当にビタはメンタルって、まさにそれだなって思いますね。びっくりした、びっくりしすぎて、声も出なかったです。あ もったいないな今のレギュラーが400ゲーム弱ぐらいはまってたんで、もう下皿がかなりすかすかのギリギリで当たった感じです。ああ、あっ、りこえブイーンって言った、トリコホーだと思ったんですけど、当たってたってことですね。 またやだーえー、今できてた気するんだけどな。 今ビッグ1レギュラー5こういうレギュラーばっかりの台ても絶対負けるイメージしかわかないですねさっきのレギュラー当選したゲームで名前で言ったのかリーチ名出てたのか見返さないとわかんないんですけど詳しい方いたらあそこがリーチ名だよとかコメントしてくれたらありがたいです一応自分でもちょっとずつ勉強はしていこうと思ってるんですけど視聴者の皆さんに育ててもらう研究員っていう感じで やっていきたいんで、お願いします。百二十五ゲーム、二枚目投資です。いやー、ーこの後ちょっと上がることもあるかもしれないですけど、正直もう心折れそうになってます。久しぶりのバーサスチャレンジ。うん。 熱いこれ確かめっちゃ暑いですよねスイカ当たったいやーまたレギュラーやばいふぅよしカツ丼食べてきました頑張ります後半戦秘密兵器も用意してきましたこれがないと お、お2ショートを予告ありスイカじゃない外れ262ゲームメテオでした当たった ま、レギュラー7回目すいません、319ゲーム、スタートオンの違和感のやつだったような気がします、カドチェはなし、これで外れがいまいちだったら、もうやめようかなーって、うん、外れ、どうだろう、いまいちかな。 逆さまに落ちてグラフ炎のように燃えた雪地ダメダメですねもう光ってんのは鼻の頭ぐらいですよ。実戦終了ですちょっと髪型変わってますあまりにもバーサスボロ負け 3万マイナスからのちょっとパチンコの北斗打って5回転で2万発出たんで激しくて汗いっぱいかいて髪ボサボサになって髪縛りました。 別の企画でパチンコも同時進行してるんで、バーサスにはちょっと関係ない話なんですけど、なんとか息を吹き返しました。あと導入3日目にして、8台全部ベタピンかなーっていう。今日は意地でも大移動はしないでやろうと思ったんで、次回からはちょこちょこ大移動とかもしながらやんないと、ちょっとさすがに持たないんで、立ち回りスタイルを変えてやっていきます。疲れたー。バイバイ。